今日は松山市保健所に迷子犬として収容されていたワンちゃんを引き取って飼い始めた宮岡さんご夫妻にお話を聞くよ。名前もユニークなんだ暑いこの時期注意したいペットの熱中症について獣医さんに詳しく聞くよペットは飼い主さんだけが頼りです。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 やってきたのは松山市の閑静な住宅街優しそうなご夫婦は宮岡弘美さんと直美さん新築のお宅でワンちゃんを飼い始めたんだってわあ、よくなついてる<笑>こんにちはかわいいね<笑><笑>人間大好きなんでもうぜひぜひ<笑> 影響がありますね。そうかも。<笑>最近ちょっと時間を決めてしまうと、その時間にやっぱ吠えちゃったりするんで、結構もうまちまちの時間に行ってるんですよ。うん、もう吠えさせ、はあ。はいはい、<笑><笑>ご近所あります。そうなんです。でもお隣さんもちょっと近いんで。お<笑>かさん、いつ行きますかね。いつもお二人で行かれるの。 まあ平日はちょっと仕事の時間が違うんでちょっと私だけで午後行って朝は主人が一人でって感じですね、うんうん、もおー し, しっぽがかわ い, いですねもともと犬が飼いたいって言ってたんですよ、えー、ーでちょうど浄土会のを見てたりした時にちょうどまあおこげの 迷い犬のなんか募集のがですね、えー、ちょうどうちの会社に貼ってもらってポスターをそうなんですよ、はい、ちょっとこの近辺で見つかったんでっていうことでもしかしたら飼い主さんがいるかもしれないということで貼ったのを見て、まあ、見つからなかったらうちで、まあ、これも何かの縁かとということで、えー、あの犬猫ライフネットワークさんのポスターを見て、はい、ピンときてそうですあこの子かわいいなと。<笑> あのこれまでにワンちゃん飼われたことはお二人ともあったんですか実家で一匹だけあったんですけど、まあ、ここでっていうのはなかったんですよ、はああご主人はは、まあえー、実家で三匹、はあじゃ あ, あもう慣れたもんそ う, そうですお二人とも ね, そね、はあそれもあってお家を建てられてというのはあったんですかそうですね、まあ、せっかく庭もあるんで、まあ、犬が飼えたらいいかなと名前が。 お こ, げ お, こげおこげっていうのはこれどっちがご主人どうしてですかやっぱりあの顔を見てもうちょっとそのポスターがビラが来た2日後に保健所の方に見に行ってまあちょっと最初別の名前が出てたんですけど<笑>な「なんですかサスケという名前おおちょっとかっこよく日本犬っぽかったんでちょっとかっこよく「サスケで行こうって言ってたらまあ顔見たら、うん、顔を見てちょっと違うかなと思いましす。 なんで多分ひらがなやなとで焦げ茶色なんで、まあ、おこげかなということで<笑>でゆ試しに言ってみたら結構ピンときたみたいであおこげさんの方もこれがいいそうですで呼んでみたらそれで結構反応してくれたんで<笑>、まあ、お前はおこげや と, <笑>ということも言<笑>って、はい、いいんですかもうそれでまあ本人が、まあ、気に入っているならば<笑><あー><笑>良いかと。<笑> また素敵なスペースですよね、ねお外のたまたま空きスペースやったんでんまあ何かしらその家庭菜園じゃないですけど<笑>しようかなと思ったらたまたまこの子がちょっとお話しやがったんでまあこの思い切って全部庭を分け渡してやろうかなというような様子はどうですかそのスペース気に入ってくれてるでしょうかそうですね、もう本当とのびのびと生き生きとうまいことを有効活用してくれておりまして<笑> 何歳ぐらいなんでしょうね、うん。推定ではあるんですか、まあ、三四歳ぐらいかなと、お医者さんは言ってましたけど、やっぱちょっと、まあ。野良の時期があったんで、どうかなって感じではありますね。野良、うん、の, の時期があったと感じさせるのは、どういうところに感じますか。まあ、その、会った時にも。 足の方がすごいもう骨が浮いてたんでまあろくにご飯食べれてなかったのかなっていうのとまあちょっとあの NPO 法人の方が引き取る際にケージとかにすごい暴れてたみたいなんでまあそういうのでちょっとそういう狭いとこ入れられるのが怖いのがやっぱ何かあったのかなとかっていうのがありましたね。うあのもう野良でささまよっててた保保健所に保護されてるワンちゃんを もらおうううっていうのは何かこ敷気と か, 入れましたかう、ね、いうかやっぱりどんなワンちゃんかが全く分かんないっていうのか も, うもしかしたらその捨てられたには理由があったりして例えば人を噛むであるとかよく吠えるであるとかそういうのがちょっと心残りではあったんですけれども、まあ、もうこればっかしはもうどこでもらい受けてもそういうのがつきものだと思いますんで、まあ、そこをも開き直りまして。<笑> というような感じですね。うん、私は実際にそのあの髪、ー、癖があったりとかそういう面では心配は<笑>全くなかったですね。良、うんはい、かったですね。そうですそうです。もう本当全く吠えないで無駄覚えもなければそのなんていうんですかねと吠えもないで噛まれることもその甘噛みいうことはあるんですけれども、まあ、そういうのも一切なくもう本当に素晴らしい非能動がない犬ですお ベタボメですね、ご主人もう。主人の方がもう大好きで大好きで、もう。<笑>家帰るの早くなったとか。家入るよりも先におこげのところに行って、<笑>おこげにただいま言ってから帰ってくる感じですね。<笑>先におこげちゃって。そうですね、もう。そ, そんなに好きですか、はい、もう、はい。<笑>なかなか、たまにそれを見てちょっと、もやもやしよるところあると思う。ます。もやもやしちゃいます<笑>おっと、なんかシルエットが、みたいな。<笑> 来てきたのにでそななんでそっちょっとねもうおこげが一番やなと<笑><笑>でも奥さんもすごいおこげちゃん好きっ分かりますようす、ね、もう本当夫婦ともども大事に大事にしておりますんで、うんまあ、ちょっと悲しい期間もあったとは思うんですけど彼自身もその分を払拭できるぐらいいい思い出を作ってあげようかなと思っております後半はおこげさんの気になる症状について聞くよ。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 村上犬猫病院は猫ワンを応援していますただいまお家古くなっちゃったね、うん、そうだちょっと待っててねえへ、ー、なんだこの行列ケース平岡工業日本経読業界はワンちゃんと飼い主さんの絆作りをお手伝いします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 動物の命を守る大事な機会が並んでいます獣医師の塚田祐介先生に聞くよ8月暑いですね暑いですねもう暑いのに犬ありがとうございます あ,、まあ、ありがとうございます<笑><笑>あのこちらのクリニックにも夏特有の病気で来られるワンちゃん猫ちゃんっているんですか そうですねあの六、ー、月ぐらいからかな、うん、あのー、梅雨が終わったぐらいがやっぱり熱がガッと上がってきますよね気温上がりますよね、うん、でそれがあやっぱり動物に影響を及ぼして熱中症やっぱ多くなってきますよね本当に熱中症になる子って多いんですかめちゃくちゃ多いですめちゃくちゃ多いんですかですそれはやっぱり気づいてないだけでやっぱりその 実は熱中症だったんじゃないかなっていうのもなんかね私たちにとって熱中症ってちょっと他人事なるわけないやんって思ってる節があるんですよ回、まあ、してや犬や猫なんか熱中症なるわけないやんって思いがちですそ う, そうですねまあそのなるわけないと思ってるところがやっぱり僕らの生活の場所と動物の場所が違うので場所ってどういうことですかやっぱり僕らの歩いてるその感じてるところの暑さと 動物たちの歩いてる場所等々、身長の低さ高さで言うとまた温度が違うんですか？そうですね、熱のこもりやすさだったりとか、あとはまあそうですね、その循環とかですよね。そういうところがやっぱり滞るところだったら、僕らは気づかなくても動物たちには実は不快だったりとかして熱がこもってしまうっていうのが一因かなと思うんですよね。で、まあ一つは僕らは汗かくじゃないですか、ね？ でそれで体温調節するけれども動物って汗かかないじゃないですかそうな毛で覆われて て, て, てで汗かくのはその足の裏ぐらいおでじゃあどこで熱を発散するかって呼吸なんですよね呼吸で発散してるんですかそうなんです そうなんですよなので呼吸がで発散するのに呼吸がしにくい場所だったりとか呼吸がしにくい犬種だったりとかそういったことによってやはり発症起こってしまうのでなかなかあの僕らの感覚でいくと実は違っているというこ と, が犬種と呼吸しにくいですっとおっしゃいましたが具体的に教えてもらっていいですか まず場所から行きましょうか。えー、ああ、まあ場所はやっぱりその空気の通り道が悪いところですよね。例えば。例えば、まあ染み切ってるっていうところですよ。簡単に言うと、えー、染み切ってちゃう。で、あのー、まあ他の まあ、人の子供でもあったりとかすると思うんですけど車の中に閉じ込めちゃったりとかそういうニュース聞きますね夏になると子供だけじゃなくてやっぱり動物も同じようなことが起こってくるのでそういったとこの放置とかでやっぱり起こってきたりとか怖いです、ね。でそれはたとえ5分とえ分かでも そうですね、まあ、5分であってもその時の外気によっても違うと思いますし直射日光とかで車の上昇によって違うと思うのでやっぱり時間ではないと思うんですよねたとえ1分でもすごい暑かったら良くないと思いますし、えー、で逆に低温だとしても低温がずっと持続したらそれも良くないと思うのでやっぱり状況次第かなとは。そうです、ねうん、車要注意ですよ 注意ですね。あと外のじゃあ犬小屋なんかも空気は通らないですよね。そうですね。でまあ外で飼ってる子、そう飼ってる子はじゃあどうしたらいいかってやっぱり日陰になる場所を作ってあげたら一番いいかなと思います、うん。作ってあげる。そうです ね, ね。もう本当に直射しか当たらないところだったらもうこれ残酷じゃないですか。残酷に色っているものですもんね。そうそうそう、そういったところが。 あの配慮するためにやっぱり 日, 日差しがカットされる場所があったらいいかなと思いますね。なんかよしずを引いてやるとかでもいいんですかそうそうそうそう。あのグリーンカーテンみたいな。グリーンカーテンでもいい。<笑>ああいうのもちょっと入るだけで涼しいですよ ね, ですね。そういうのはあったらいいかなと。あと同時に言えることはやっぱり水がたくさん飲める状況じゃないとダメです、ね。水, 水カラカラになってたら大ピンチですよね。そうそうそう大ピンチですね、うん。そういった配慮もしてあげたらいいかなと思います。はい。りましたはい、あとけ 研修とおっしゃいましたけれども。あ、そうです。研修。えっ、ー、と研修っていうのはあのー、まあその先ほど話した呼吸で管理するっていうところがある中で、はあはあはい、鼻と口ですか。そうですね。でそういう中で普段その呼吸音が気になる研修いますよね。例えば？例えばパグとか。あ、パグちゃんこんなペチョっとなってる、まあ。そうです。鼻ペチョの研修です。うん。 あの犬種はやっぱり呼吸が普段でさえしづらいようなことが先天的に、まあ、生まれ持ってあるのであの飛行機は受け付けてくれなかったり最近しますもんね<笑>そうですね危ないからっ、うん、危ないというところがあやっぱり呼吸しづらいということは換気がしづらいということなので、うん、そういった犬種は特に気をつけなければいけないです、はい、気をつけるって言ってもそうですねでも まず、その家の中で気をつけるというのは、先ほどお話した僕らの体感とは全く違うので。その温度の管理というところをしてもらえたらなと思ってます。室温何度ぐらい。一般的に二十八度とか二十七度とか言われるんですけども。これも僕は研修によって違うと思って。そうなんですか。二十八度二十七でも。 はははは言ってることっててると多いと思うんですねなので実際温度を下げていきながら見た目 の, そのパンティングってその呼吸が速いか速くないかっていうところを基準にしてもらったらいいかなと思ってます先生そのパグちゃんたちはどれくらいの呼吸だったらいいんですかこうなったらまずいっていうのを ど, どれくらいなんかちょっと一つ目安としては落ち着いてる状態ででの呼吸数ですよねそれが401分間40回以下。 がいいかなと思ってます。四十回以下。四、う、十、ん、回以下、はい。測ってみてください。はい、腕時計でね。四十回以下。はい。はいはい、あとは。 まあ、熱中症を疑う時体温測れると一番いいんですけどね体温がどうなってるんですか、はい、熱中症はもちろんやっぱ熱がこもってるので熱が高くなります高くなってる、うん、で大体その人間よりも気体温っていうのがあ高めです動物って、はい、なので38度後半ぐらいのが平熱なんですけども、うん、熱中症になってくると39度 お中盤から後半になってくるんですね。五分、六分とといい。そうですね。危ないですね。まあ、九度超えた時点で、ちょっと危ないかなっていうことは、考えておいてもらった方がいいかなと思います。もっとも、もっとその興奮すると、ちょっとは高くなるんですよね。なんで落ち着いてきても、やっぱり九度前半とかある場合は、やっぱり気をつけた方がいいかなと思います。先生、ワンちゃんの体温って、どうやって測るんですか。ええー、とね、まあ。 耳とかできたらいいんですけども、ジグタイ、ソバキシットとか ね, ね、口とかとかでいいんだけど食べちゃうし無理難しいと思うので、<笑>まあ黙って測らしてくれる子いないので、<笑>やっぱ現実的ではお尻です。ねうん、お尻の穴に穴になります。何をえ温度計を入れるんですか？ん普通の僕らが使っている体温計で大事動物用のがあるんですか？もちろんあります。うん、動物用のは先端がにニブネって曲がるんですよ。曲がるんですか？嫌がってくるとお尻曲げたりとかするのにも割れないようにっていう感じあるんですよね。 なんでそういったものがあればベストなんですけどももしない場合は普通の一般の体温計ででも十分対応可能ですでこれがポイントであのそのまま刺すと痛いんでサラダ油とかオイルとかつけて滑りやすい状態で測ってもらえたらいいかなと。 あとはあの汚くてやだなっていうんだったらサランラップとか巻いてもらって測るとより使い回しもできるかなと思いますすで、はいうんはい、に病院の方には熱中症で運ばれている子も多いということなので、はいね、ちょっとおかしいぞと思ったらすすすぐ来た方がいいででねね、はい、そうですねあの一つ重要なことはおかしいときに来てもらうのも重要なんですけども。はい おかしくなくな、まあ、要は落ち着いた状況でもやっぱり来てもらった方が僕はいいかなと思ってるんですね。というのは熱中症っていうのは熱が上がっていてその状況が何で悪いかっていうといろんな細胞に対して熱障害が加わっている状態なのでまだ脱水が残っていたりとかその他の臓器に障害が与えている可能性があるわけですよ。なのでそういったところがないかっていうのをチェックしてもらった方が よより安心だとと思いまますすすすチェックはすぐでででききるんですか病院行くとできますよ、はい、血液検査等々 あ, あとは、まあ、その血液検査の前に一般症状ですよねあの呼吸が早かったりとかやっぱりまだよだれがだらだら出てるとか意識が朦朧としてるとか、まあ、いろんな症状がまずあるとは思うのでそこからとあとは検査とって合わせてやっていくとよりいいかなと思います。 えじゃあもう普段健康に見えるときでも一応連れて夏までには連れてった方がいいとまあまあそれは基本的なそのベースラインを知っておくっていうのはいいですよねあの差を見ることができると思うのではい 上手に病院は利用したいですねそうですぜひとも利用してください、うん、<笑>調子が悪いから来るっていうのもいいんですけど調子が悪くならないようにっていう方は要というで利用してもらうとよりいいかなとそれは考えてませんでした、うん、前向きだと思うんですね悪くなってから行くっていうよりも悪くなる前に行くとはあこれ利用してもらえたらいいかなと思いますし ああとはまあそういったことでちょっとした話でコミュニケーションを取る中でいろんな情報が入ってくると思うので知らんかったことが今話しただけでもいっぱいでしたもんそうそうそう雑談ね。そういううういいいいいいののががあると思うのででぜぜぜひぜひおお気軽ににわかりまししたたもせ利用すよね<笑>適度願は 今日これぐらいにししありまますそうしましょうょかそうでもでもは8月だからもう一つは散歩の時間をいった方がいいかなと思ってて熱中症の時期があまさにそうだと思うんですけど同時にやっぱりその熱中症になるリスクっていうのは過度な運動とかもあるんですけども、まあ、過度な興奮させるということだと思うんですけども同時にその散歩する時間というのも非常に重要で。えー やはりあの太陽が出る前出た後ですよね、えー、その時間帯の方が温度が下がってるからいいと思いますじゃあ朝か日没後の方がいいと思いますで日中はまず暑いということもありますし僕らは靴を履いてるから大丈夫なんですけどもワンちゃんたちはもうそのまま素足で行くの で, で、ね、あの炎天下の暑い中で素足で行くとまず火けしますのでちょっとそこは。 気をつけてもらえたらと思いますい炎天下の散歩はやめてください<笑>よろしくお願いしま す, しいします、はい、犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください一緒に解決していきましょう一色動物病院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 ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は、私が応診しますお気軽にお電話ください迷い犬として保健所に収容されていたおこげさんを家族に迎えた宮岡さん。と、私が朝が苦手なもんで、まあ、おこげが来てからご飯とかお散歩のために、まあ、多少は早起きになったかなと、そうですね。<笑> ちょっと気になることとしたら病院で見てもらったときに何か見つかったんですかそうですねそのフィラリアが強要性反応が出まして、まあ、普通の犬だったら結構気症状であったりするらしいんですけれども、まあ、たまたまおこげは、まあ、何もなくで今投薬をして治療を続けてはおるんですけれどもこれがもしかしたら23年かかるような形になるかもしれないということで。 医師の方からは指示をいいただいておりますどんなふうに お, お薬をあげるんですか大体もう月に1回のピラリアの予防薬と朝晩、えー、0.5 錠ずつの投薬で、えー、虫を殺していくような形 で,、うん、でそれがだんだんこの落ち着いてきしたい狭生であったり、まあ、その狂犬病であったりそういうのを予防していくような薬を投薬をするというようなことで話は進んでおります。うん そういう、う治療の順序なんです ね, ですね、はいはい。近所にね、頼れる獣医さんがあってよかったそうそうですね。もうすぐ歩いていけるんで、何かがあった時はもう安心していけますね。いや、あのー、いろんなね、歴史を持つワンちゃんを。もらい受けることの良さっていうのを、ちょっとテレビの前の皆さんにも。教えてほしいなと思うんですけれども。 ちょっといろんなポスターとかを見てももらうとなるとちょっとなっていう方多いと思うんですよね。 まあ、私たちが見たのはやっぱそのちょうど会社の近くで見つかってまあちょうど犬を飼おうかと思ってでまあやっぱ運命っていうのもあれかなと思うんですけどもやっぱそういうのって大事かなと思いますねで実際そうですね実際に見てもしかしたらもうこの子があってなるかもしれないんでやっぱそういうのちょっとでもいいから見に行ってもらえたりしたらいいかなと思いますね。どの命命も全てみんんなな同じ命なんでその毛嫌いせずに とりあえず一度でいいんで保健所の方に足を運んでみてくださいもしかしたらフィーリングでもうこのお子にしかいないようなこともあるかもしれませんのでぜひぜひ一度はよろしくお願いしますおこげさんと末永くお幸せにあ り, ありがとうございましたひろみさんなおみさんおこげさんありがとうございました猫は。ね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 これでよし国道56号沿い伊予群正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています猫ワンそろそろお別れの時間だよ ね、こわんはご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てねー